はい、どうもどうもベタスアス原理 WC チェ ー, ンズオ ー, ゲーです本日はですねちょっと髪の毛イメチェンしたいなと思いましてもうホーチミンでもう一番の技術を持つアトリエファインターの方にね行ってイメチェンしたいと思いますまあこのねちょっとパーマハイトーンが入っている髪型も結構前からやってましてね コロナ前もやってて、まあ長いことやってますんで、ちょっと40歳にもなってね、一番似合う髪型をやってみたいなと思っておりますんで、いきましょう。Let's go。タオさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。<笑>あのまあいつも。 やってもらってはいるんですけど、はい、なんかよりちょっと40代にも入りましたし、なんかこ う, う、ね、はい、<笑>なんかこう気になる点を改善していけたらなっていうことで、はいはい、悩みはあるんですか？<笑>いや悩みっていうとやっぱもう<笑>、うん、本当入ってくる白髪の量が。 すすごい多い多ですよもうだって2015から来て7年、ね、8年目ですよね。そうそう8年目衣装もねあそうですもんねほぼ同期ですね 一緒だとは思うけどね。あただあのいろんな人種がホーチミンの場合って来るからやっぱり言葉だったりとか英語で話すベトナム語です、ね、話す日本語で話すいろんな国の人が来るからかあとあ国によって、はい、そのスタイルの傾向とかもトレードもちょっと微妙に違ったりするので。 そのどこの国から来たんですかって聞いて確かにでそっからこう自分でこう想像して提案していくみたいな、ね、ある程度だから知っとかないとできないですもん ね, そ, ねその提案もね確かに韓国には韓国の流行で日本には日本みたいなでも卓コさんもちろん日本のトレンドは入れてるから日本の方は対応です、ね、そうですね日本は、まあね、あの常に情報化ね、うん、日本側の佐渡からも入ってきてるので全然問題ないし、まあ、韓国もいろいろね今はまあ SNS あるから いろいろ見てれば、まあ、大体なんとなく欧米は欧米でとかやっぱり日本の場合だと切りっぱなしボブの外羽とかそうあとはまあフレームカラーとか白髪もすごくいいあこれもこれもこれもフレームカラ ー, ー, ーあそうですねなるほど最近また暖色も流行りだしてるからずっと寒色のアッシュとかが流行ってきてたけど色も少し柔らかめの色味が。 えー、んだからまた戻ってきてるかなって感じですね。やっぱり水が全然違うし紫外線も強いし、うんはい、まあ色がやっぱり日本よりはちょっとの色が研ぐのが早いというかへえじゃあ こ, こまめにケアしないと結構大変そうそうもうまめにケアした方がいいですよねトリートメントも男性でもやっぱりもうこの長さになったらそっちやったほうがいいし、はい、へえ、うん、そうなんだ明らかにその水水水。軟硬 まあ、水質自体があんまりよくないでしょ白いシャツをずっと洗ってると茶番でくるじゃ色がそうそうそうそうそうか配管の問題なのか水の問題なのかそれだってもうどこに住んで も, もう限界ありますもんねだから私は家のシャワーとかはもう浄水シャワーに変えてるから。 なよりきれいになりたいそうそうそうそうでもまあそこまでケアしないと難しいですもん ね, ね日本何でもやればやっただけとはあると思う美容って積み重ねなんでそういうトリートメントの、まあ、ここでやるのも当然ですし、うんうん、そのなんか薬品というかリンスみたいなコンディショナーみたいなのも置いてあると か, か、うんえー、もちろ、うんもちろん通に。 もう買えるので、はい、うちはもう全部、面編のプロダクトを使ってるんだけ ど, ど絶対パーマとかカラーするときにはサプリメントというかあのパーマ用のトリートメントとかカラー用のトリートメントっていうのもインクルーテッドでうち入れててそのぐらいやらないと、こっちみんあのこう綺麗な髪を保つのは難しいかなと何もしなきゃねそうですよね、バ、う、ッ、ん、キバキになるって言いますよね でもね、おしゃれもしたいし、派手もかけた い, い、ね、カラーもしたいって言ったら、もうケアは絶対した方がいいですね。まあ日本でも一緒だけど、夏の紫外線とか強い季節ですもんね。もう日本でもやっぱりあのあ手入れは絶対必須。生物に生まれました。<笑>ちょっとあのその辺もいつもケアしていただいてますし、今回は経典変わっていくという、はい。よろしくお願いします。ちょっと久々にビッグチェンジ変え<笑>、はい、てみましょう。ういはい。 宜しくお願いします、はい、分かりやすく言うとキューティクルの厚さが違うかな、うん、あの数数というか枝の者の人って、うん、南国に行くと南国の人ってやっぱり 髪の毛が結構強かったりするじゃないですか、赤、はいはい、道に近くないとは言うけど、ベトナム人の髪の毛が非常に硬くて、パ、は、ー、い、のね、デジタルパーマ、ベトナムではセッティングパーマって言うんだけど、はいはいはい、そうデジタルパーマじゃないとかかんない人が多いかな、かよくあっなんて。じゃなくて、熱を加えて、はい。あ コ ー, ー, ー, ールドパーマーっていうのはこう信介さんかけるのはコールドパーマーなんですけどこの景色の3つをあまり使わないパーマーだねーでもベトナムの人の場合はコールドパーマーよりはデジタルパーマーの方が綺麗にかかるリッチがすごい綺麗に出るからこの国の人ほら髪綺麗な人多いじゃない多いそそうう、ねまあ、なるほど、その髪にウェーブかけるっていうのも そのやり方じゃないなかなかだからもうオーダーはセッティングパーマの方がで長そうやってなって長もちするしね痛まないようにかけるよ、ねあうん、ちゃんとあのなんだろういろいろそういう傷まないようにパーマの時に同時に使うサプリメントがあるから、うん、うちは全部インクルーテットにしてこっちがもう お医者さんと同じような感覚だよね、だからね、必要なお薬を、そうそう、処方してやるっていう感じです、なんつっても言葉の壁があるから、それを細かく説明しろって言われても、成分の話まではやっぱり、なかなか伝わらなくて<笑>、だから、いいようにくれますねみたいな感じ<笑>だ、要はだってね、きれいに仕上がればいいよってね。 ビビビビビビそれでやばい年がわかっちゃう。 令和、令和じゃ言わないですもんね、もうね。言わないでうね今宇宙人って言ったら、どんな風にみんな表現するんだろう。<笑>めっちゃいい感じですね。変わってるね。これで。めっちゃ変わりました。イメージが。若くなった。はい 全然 そ, うそうそうそう、あのもう白髪に寄せちゃうなるほど、隠そうとしてもしゃあないから、いょっ白はい、らそうしたら、少し白髪に寄せてしまうっ い, いじゃんめちゃめちゃどうしよ芸芸芸能能能人人人みたなですて<笑><笑><笑>、めっちゃかっこいいじゃん。いいね 久々、その前髪作ったりとかも。そう、ずっとでもね、最近ミディアムなります。そう。うウェーブスタイルだったからそうなんですよ、うん。たまにね、こんだけスタイルガラッと変えると、ね、気分も変わる。変わりますね。高さっうん。テ、ね、ンポバンかけてあるから、こう、もむと、あの、ウェブが結構出るので。で、マックスで、ちょっと。 ウェブ館出したいときはむしゃむしゃ飲んでもあって、こ は, はちっと偉い感じで。やばっ。やばいっす。かっこいいんじゃない？あら。あ ら, ら<笑>めちゃくちゃかっこいいわ。めっちゃいいっすね。いいよね。<笑><笑><笑>めちゃくちゃ変わったでしょ。めちゃくちゃ変わってる。<笑> え、ちょっと待ってその俺側に来ないであなたそのなんか来た時にさ「なんか、ロン毛でいきます私は」みたいなスタイルだったよねそうそうそうそう髪も黒くてさ、うん、そうそうそうそういったら侍みたい な, たいなそうですよ。侍として降り立ったのが、うん、えのもうめちゃくちゃ白髪増えてきてるから<笑>俺もこの前のそ の, そのハローアジア撮ってる時マジヤバかったよ 貴、まあ、子さんに相談して、うん「ちょっとイメチェンしたいですと」とはいはいはい言ったらもうこういった仕上がりにしていってやめっちゃいいやん<笑>めっちゃいいやんいだって多分白髪もんあんま分からんでしょうそうそうそうそ う, そうなんですよえめっちゃいいやんでおなんだその<笑>ありがとうございます貴子さん<笑>待ってお前のお前もうさちょっといやいちょっと調子乗ってるやんなんかそのポケットに手突っ込みながらさ動画回すってさ いやもうだから自然とそういうね体を表してきてる髪型がもう<笑>それ何だその誰意識とかあ誰イメージみたいなそううもう本当単純におすすめでそうそうそうそ う, そうああよかったその変にお前のイメージ入ってなくて<笑>やっぱ俺のエッセンス入れんよお前のエッセンスなんてない方がいいからね侍入れんでよかった入れんがいいいやめっちゃいいじゃん<笑>はいそうですというわけで ちょっとめちゃめちゃイケてる風にしていただきましたイケてる風にしてもらったんでねサングラスもつけながら動画撮影っていうのが普通になるんじゃないでしょうかそれではまた次回お会いしましょうさようなら